竹菱スタジアム京都発着イコール9区間4295キロ、85日に行われ、大阪の8年ぶり4度目の優勝で幕を閉じた。そんな中、大きな注目を集めたのが、岡山のドルーリー・シュエリ、シエリ、津山・鶴山中3年、だ。 3区3キロで区間新記録をマークしたニューヒロインの走りをトラックの女王で五輪4大会出場の福祉かよこし40が徹底分析した。大人顔負けのストライドに頭が触れない美しいフォーム。沿道の観客の視線は移転に集中した。ドルーリーは38位でタスキを受けると最初の1キロを2分55秒で通過。 感覚が良かった、と最後まで攻めの姿勢を貫き17人抜きの回想で順位を21位に押し上げた。従来の区間記録、9分10秒を上回る9分2秒の好タイムに、今後の自信になる。大きい舞台での駅伝は初めてだったけど、楽しかったです。と笑顔を見せた。カナダ人の父と日本人の母の間に生まれたドルーリーは、走るのが好きだった。 と小学4年から陸上をスタート。小学6年時には岡山県内の大会で優勝するなど着実に力をつけていった。しかし昨年の同時期は貧血の影響でタイムが伸び悩み、都道府県大港女子駅伝のメンバーから落選した。そこで栄養バランスの取れた食事を心がけていろんなもの食べるようにしたと食生活を見直し、 昨年8月に開催された全日本中学校陸上競技選手権の1500メートルで優勝。この日のレースも中学生離れした存在感を示した。圧巻のパフォーマンスに復讐しも、本当に走りが綺麗だった。力の伝え方が上から下までしっかりつながっている。本当に理想的な走りでしたね。 腕の振りと足がついてくるタイミングがバッチリと高評価。その上で高校生になると体型も色々変わってくると思うけど自然の流れに身を任せてほしい。あまり考えすぎずに走りの動きだけを自由にやっていけばいいと思う。と、あえての自然体を強調するほどだ。ドルーリーが通う中学の陸上部の女子部員は3学年合わせてわずか3人。 本格的な駅伝は今回が初めてだった。実践経験は少ないが、福祉士はプラスに働くとの見方だ。今後走るのが好きという気持ちがどこに向いていくか。他選手を抜くこと痩せることや、遠征で海外に行くことなど、いろんな楽しみ方を持ってほしい。 これからより強いレベルの選手と競ったりすると、面白みが出てくるだろうし、陸上に対する興味の持ち方が変わってくるのでは、とアドバイスを送った。今回のレースで一躍脚光を浴びたとはいえ、当の本人は冷静だ。高校に行ってもインターハイに出場して活躍することが目標です。15歳の原石は、どんな輝きを放っていくのだろうか。中西隆史と氏。